だいぶ前から待ってたのよですよ、ね、なん。11時ぐらいから待ってた。 ついて食べてみ。 つけたら行くの普通にに行くくででしょこんなあ、入りませんなんんんななか言 わ, 言わないいえ見見てるやん見てもてしい<笑>いつも いか、ちょれん足悪ははやでさい<笑>いや早くや早る早いかる早いかいくののあんたががが私っき<笑>から効果音ばっかりなんですけど。見てこのお尻 嘘つきになってるけど<笑>なカメラで来てくださいって私呼んだのに嘘つきになってるけどじゃあではちゃんと行ったところもご覧くださいおまいいでお構いでお構いでお構いでお構いでお構いではいでお構いでお構い私が姿いでお構いしさ何もしないしさ構いでお構いでお構いでおい <笑>なんでね<笑>でももう無理です今日はやる気ないですもれいくん嘘つきやわなんやん何で<笑>ここ集めなかったのにすごいよ時間まで合わせてきたのにさちょっと帰るときに、はい、<笑>一回外から違らって<笑>なんなん私のせいみたいに言わんといてくれる<笑><笑>あんたが読んで速攻読みましたけどね カメラ撮りに来てくだ作撮ってもう、はい、こ, <笑>これ片付け始めたらあっもう終わるやんなって思ってください。<笑> ここも流すからな。バイバイ